これ、インパクトが使えねえと、すげえ大変なんだよ。ね、<笑>取ってなよ。るよ。取ってるよ。もう組んである。そっち組んだよ。両方変えた両方変えるよ。始まりはね。片ぽ変えたら、片方だけってダメ。両方変えないと。 私はね、春なのね、山の上の駐車場で、そらっと交換してたんだよ、端回りのセッティングを出すために、うん、<笑>そんな時代もあったんだよ、交換だって、するの時間かかるよかかるよ、いいんだ、それで、いや、いいけど、い上から下行って、また往復してさ、30分待って、時間整理とって。<笑> まあ二往復してちょっと違うなみたいな、えー、今みたいに車庫帳とかねえからさ23本好きなショック持ってってどれがいいかなみたいな中古のとかフェシーパーシーそうそうそうそ う, うんそんなことやったんだよだからこういうことできんだよ<笑><笑>あ初めならちょろいもんだよあんなん手<笑> で, これ で, で, で, で, で, でジャッキしてるこれこれやってそうそうそ う, そう<笑>、えー そんなことやってたんだよ。い今こんなことやりたくもねえけど。しょうがない。組んだ。はい。で終わり。まだ、とりあえつけなきゃしょうが、ねはい、<笑>なね、はいじゃん。頑、ま、張てね。はい、バイバイ。 谢谢殿是